金運動期間中は街頭募金やお住まいの地域の自治会町内会を通じて募金することができます皆様からお寄せいただいた募金は横浜市内の社会福祉施設や地域の福祉活動を行っている団体へ配分され地域の高齢者障害者子どもたちなどのために役立てられます赤い羽共同募金は自分の町を良くするための仕組みとして活用されています 皆様ぜひ赤い羽根共同募金へご協力よろしくお願いいたします。